「遊んであげよう」「さあおいて抱きしめるよ」「まさにこのムード」「嫁はどうしても」「思い通りにいかない」「時々は隠せない」「息が止まりそうどうすればいい」「二人きり道歩いてたらもう望むことはない」 手を握っていたら時間が止まってしまい夢を見ているみたい How do I say goodbye 今日は一緒にいたいよ いつ何時緊張するけど No you want me、uh -huh. 一生で一生一人だけダンピング、yeah. 特別ソーステーキ見えチートパンクレイナイトキヨエヨギザが行くパリで見かける目、yeah. 俺大きめの D それ黒のドレス今は一 baby どうしよねマーレイで焼けよう、yeah. さあ置いて抱きしめるよ、yeah. <笑>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 あなたの姿が見えてる起きたら消えてるないそれいい気持ちいつも DL でも君から返ッ来るとき言えてる Yeh Started from the midge, 今見えちい b a b y I can say they can t be too you know waySo I'm a do this shit the right way この手離さないで Baby My lady 遊んであげるよう、yeah. さおいて抱きしめるよまさにこのムード まあ、どうすればいい Baby 心配ないよ二人ならきっと i l e t you know that your attraction わかってほしい Tell me, Tell me what, what I must do、yeah. Tell me anything I'll do Attraction, babe. Say you're the one. Yeah We do it like this.